私の光を 一発光に埋もれなさい行くよ、道を照らせ謝らないから無慈悲な夜はく明けない夜はない来い列発破罰受けなさい追跡よく見なさい 我を覚悟して光に埋もれなさい連発制圧竜巻閃光輝け受けなさいキル光の乱射よく見なさい受けなさい決着裁き 竜巻。覚悟しなさい。道を照らせ。さあ。来い。さあ。さあ。さ 全, 全撃。さもう一発受けなさい。さ受けなさい。光を。 サバキに刻み込むキル投てを追いつす竜巻もっとここだ謝らないから覚悟しなさい執行そこ制圧回避無慈悲難タ 光はただに戻ってくる遠敵よくみなさんゴーもっとか覚悟してはっはさ、はっはっはさ、はっはっ道を照らせ遠敵<笑>特訓のせいかよ もっと受けなさい。はっはっ、制圧。はっはっ、先行。はっ。よく見なさん受けなさい。まだ制圧謝らないから。竜巻き。輝け。ここだ。五、三、四。傘は埋もれなさい。悪を殲滅する。はっ、やれローマス。追跡、もう一発受けなさい。 カ、ま、覚ゴしてよく見なさい。 ハッ光をよしこれが私の光カゴよしゴーよしゴーよしゴーよしゴーよしゴー制圧ゴ ー, ー, たー受けなさいくよしゴーよしゴーよしゴーよしゴーよし 覚悟してー出せもう一発負けないハッジャーッジャーッジャーッジャーッジャーッジャ ららないか光の乱射覚悟してっよよもっとは、はあ、よく見たかよもっと、はあはあ まだ、行くは制圧切る。標的、覚悟して、そこ、はっ、裁き。謝らないか、はっ、が ー, ー、がー、連発、裁つまき竜巻。き没機、は無慈悲な、核に、かけない夜はない。まだ、制圧。もう一発、受けなさい。や、や、我を回避、光を。 そこれの自分の成果よ輝け受けなさいさあ来いないごうまだせの謝らないからもう一発そこ出発せの終わり ちょっと暑くなっちゃった大丈夫だよね